そんな青年会の皆様でした今一度大きな拍手をお送りくださいありがとうございました30位かまいまいか 次回の演舞は16時20分、16時20分より、こちら、アリーナ特設ステージお祭り広場にて、盛岡散策踊りを行います。この後も引き続き